こんにちは。長野県坂城町のキーナと申しますコーヒーの話の続きなんですけれど今日は私が手元に持ってる現在のきまめをお見せいたしますでまあさらにもう少しあのどこからきまめを買ってるかっていう質問に対してちょっと答えようと思ってますまずはこれは今最も多く持ってる マンン、ンンダリンリントのンのものなんですけれど、これ非常にあの格好は形いいものとしてあのできてるものですけれど普通のマンダリンよりカラス上だと思いますけれど、うん、まあこれは今大好物 で, <笑>でうん他にはですねあ現在多少ちょっとコンゴのアフリカのコンゴのものと。 歪んだの豆うんまあ私は最近タイの豆は好きでまあちょっと友達から送ってもらったり持ってきてもらったりしたことあるんですから非常貴重な豆なんですけれど、うん、これはタイのチャンライの方 の, きあのピーベリーですねこれもピーベリーでうーんチャンマイの方ですね でこれももう一つあのチャニマイの農薬の豆です。でまあこの数ヶ月一番気に入った豆カマルンの豆なんですけれど今カマルンの、まあ、経済と。 まあ、政治状態は非常に不安定なんですけれどこの豆は非常に美味しかったんですけれど残念ながらどこにもあの置いてないような感じですねーこれはケニアの WA ですねまあこれは一つの農家のものではなく、まあ、皆さんの豆を合わせて WA の, のものですけれどまあ非常に 品質は い, いもの で, す、ね、でまあ試しでケニア AA よりちょっと一つからす下のケニア AB ですで多少ちょっとブラジルの P ベリーが残ってますあとはブルンジーとルワンダ今現在ありますまあこれはすべて今持ってる豆なんですけれど私が普段 豆はどこから買ってるかという質問が以前ありましたのでそれはちょっとお答えようと思ってるんですけれどまずは私が2年前焙煎し始めた時近くの焙煎屋さんと相談してちょっと少し1キロ単位で分けてくれないかとまあ親切に言うと大体あの誰でも分けてくれるから。 あのまあそれが第一のおすすめです。でまあその後もし本当とに、まあ、私も自信持って も, もう少し大量で幅広いようなものいろいろ焙煎してみたいと思ったんですので、うんうん、インターネットで検索、まあ、グーグルで検索 キマメを検索すするるいいっぱい出てくるんですよね店がね、まあ、店とか個人の人も最近アマゾンか楽天でヤフーオークションでも売ってるんですよねん私が、まあ、まずそんな個人から買うことよりどっちかっていうのはあの初めてあの焙煎してみると リスクはあるんですから多少例えば 1kg ぐらい買って焙煎してみて気に入ってるか自分で焙煎のやり方に合おうかどうかとか自分の口に合おうかどうかということをちょっと、うん、検討しないとうんまあ 5kg とか何か買うのはちょっとあのリスクは高くて。ですので、すのなるべく少し 買ったらまたなるべく近いうちに大量気に入ったら大量買えるようなところはおすすめですですのでま あ, あのインターネット上でいくつか、まあ、手で数えるぐらいの全国の、まあ、個人向けにもあの販売している術屋さんがありますのでぜひあの。はい Google、で検索してみてみさい。まあ私がそんなに綺麗なコーヒーというのはそもともとそんな綺麗なものではないですので写真がいっぱいあったり、うん、文章は非常にあの、まあ、いい文章だとかそういうことよりお値段ということとか、まあ、名前とか、まあ、ちょっと自分で別でそのコーヒーの あの名前をよくあの検索してますのでそれでまあ自分の今まで飲んでったもので可能性があるかどうかって考えながらまあ買ってくるんですねまあもう一つはあのほとんどのそういうインターネットで販売してる店は。 生豆だけではなく、焙煎した豆も売ってるところありますよね。うん、それは一つあのまあ、証明としていいと思いますし。しで、まあ、23店でも私がしてる店でまあ、個人向きでも1キロ単位で売ってるとありますが、まあ、店あの向きに。 例えば1 0キロとか 60kg 単位であの同時に売ってるところもありますそういうインターネットショップは私の個人的のおすすめです是非今日の話でご質問コメントがあればあの書いていただければ嬉しいですご覧になっていただいてありがとうございますまた会いましょう